えー、っと、ここでね一個<笑>アルカリ性とか酸性って違うものでも酸性例えば硬い、うん、から自分体じゃなくて逆方向にこう、削っていってそれまでちょっと待ってその間にこいつを書きましょうこれで書いたら作った皿に真ん中に1 0 0リ l の量が多いわけじない めっちゃ見えてた。そうだ、うん、ね。ちょっと火をコントロールした方がいいんだ。すぐ焦げちゃうので、で、どこがピンク色になると面白いの。この鼻のとこ。なるほど。はい。<笑>あ、そんなこと言ってた。言ってました。うん、じゃあ、そんぐらい。使い切るぐらい、ねえー。ほとんど落ちつつ。<笑>そう、はいうん。そうだよね。まだまでばいいから。うん、はい、行っちゃった。 は先折っっっって丸く、てててに書いいい丸くしてもらっていいかすい、えー、唇塗りたかんで<笑> いや、これでも映像的につまんないよね。じゃわかった。ちょっとっ や, やればいいんですよ。<笑>はい<笑>はい<笑>